はい、今一度大きな拍手、お寄せください。ありがとうございました。コンクールで、一応いただいたということで、焦らず。元気にサンを取ってほしいと思います。皆さん、ありがとうございました。